北沢さん、実況はジョン・カビラです北沢さん、よろしくお願いしますどうもこんばんは、よろしくお願いしますまずファーストハーフ、見ていきましょうダンツヨタイ、チェルシー チェルシーがこの試合は361のシステムですそうですね361の場合フェンシブハーフ2枚がトップの1枚を追い越す動きやワイドに開く動きで相手ディフェンスをかき回す攻撃が有効ですよね、うん、まあ、その分運動量も増えますけど中盤に人数が多いので積極的に前へ行けますよね、はい、あとはやはりこのシステムの特徴でもあるワントップがポイントになってきますよねなるほどこのシステムでのワントップの役割は具体的に何なのでしょうかこの場合トップの1人は常に前線で相手ディフェンスをかき回すことが 大事になってきますよね。はい、まあ、そこでできたスペースに、トゥーシャドウが突っ込んでいく形になりますね。うん、また、サイドに振ってもいいですし、とにかく、おとりになる動きが重要になってくるんでしょうね。なるほど。モラタ、ボール入りましたよ。さあボールはスピリクエターですね。サイドのスペースへ走らせる。走りクエタからアザール。 さ あ, あ、どこに出してくるいけるかネルシーニョギルーク狙ったボールこれ仕掛けるかネナト・サンチェスからインモービレふわっとしたボール飛び込んだ来た先生。ラッオ。 ここで先制冷静にヘッドでそれもダイブで決めました頭から飛び込んでね簡単ではないシュートだと思うんですけどもねしっかり決めてきましたねさあラツヨオこの早い段階で先制しましたいやリードしたってことも大きいですけどもやはりそれ以上に時間帯がいいですよね ゲーム立ち上がりから、自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。主導権を握る意味では、大きなゴールになりましたよね。さあ、左へ預けて。左から上がっていきます。出ましたね。触らなかったか。アスピリクエーター。 セ ス, クセスクから右へ、バカ横、モラタに渡る届くか、このボール一気に前線へインモービルからボドルスキーこの柔らかいパース危ない、打つか さあポドルスキーネからサイドのスペースへ。<音声> Sağ, <音声> レナト・サンチェスからスペースに出る。 中中はいいいるるるさあ上がる赤横で展開ですね中に入れるよくカバーしましたよ。 ここでファウルをもらいますイエローカードですジェラール・ピケ柔らかいボールちょっとルーズになるカウンターを仕掛けていきますアーチのようなパス アロソこのボールは繋がりませんサイドを使うコトルスキ今日ワンアシストですサイドを縦に走らせますこの位置で受けるうまいです、ね、こぼれてルーズボールコトルスに渡る フリーダ。さあどうだ、グリード受ける、仕掛けるか。とルーズボール。ここで笛、前半が終わりました。前半終え、一対零。さあ北沢さん、この前半を振り返っていただけますか。ラジオとしては、講師の切り替えが早かったですよね。チームのまとまりを感じた前半でしたよ。 ラツヨ前半終わって1対0リードで折り返します後半ゲームはスタートしていますラツオとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけどもどちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよねさあここでカウンターインモービルからボドルスキードルスキからアーチのようなシュートー ここはボレーーシュートの選択タイミング読んでしっかりボールのシーンを捉えた強烈なシュートでしたね相手の速いカウンターこれをなんとかしのぎましたこんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよねただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさららに求められるでしょうねこれがこのゲーム初めてのコーナーキックになりますラツィオ。 ポ ド, ド, ドルスキからこのフィードパスチャンスはインモビラービル とーうパスからチャンスを作りましたがものにすることができませんでしたタイミングのいい浮き玉パスでしたよね完全に空間を支配しましたけどもねとこれ スカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが北沢さんこの後どうご覧になりますかまあこの入り方もそうなんですけども大事なのは次の1点でしょうね、この時間帯の 1−0 は非常にシビアですからねできれば早い段階で決めに行けたら最高ですよね細かくパスをつないで攻め込んでいきますジェラールピケー・チェルシーがかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。 先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよねなるほど確かにスルーパスに備えているってい う, ような印象ですねまあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどね、うん、その逆は失点やファをどうだシュートーナバブキンがここから狙っていきましたまあ積極的でいいですよねどんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからねチェルシーここでベンチが動きます されてリズムを作るか。ぬごろ関帝。ジエク。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ラツィオとしては自分たちのやりたいサッカーは展開できてますよね。長いボールを送ります。金毛ビレからマメディウス。ゆるいボール。ここも固い守りでボールを奪います。ラツィオ。 インモービレがかなりきついプレッシャーを受けていますが北沢さんどうご覧になりますかそうですね積極的に裏へ飛び出す動きが彼のプレースタイルですからそうやってチーム全体でマークの意識を持たないとまたさらに点を取られてしまいますからねチェルシーとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますねはい積極的に行きたいですねふわっと裏を狙うこの位置でボールを受けます クロスを上げる。頭で来た。インモービレお互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。前線出てくる人数が多いですよね。インモービレ今のチャンスはものにすることができませんでした。通るのかこのパス、ねえねえ流れを止めます。ハザール勝負か。 このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもねシュートチェルシー同点のチャンスでしたが決まりませんでした大きなチャンスでしたね ラツオとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうねヌゴロカンテレナト・サンチェスからインモービレナバブキここで前を向けるかここで受けて中ーのクロスカット ししてしまうと非常に厳しくなりますからねディフェンス集中してますよねハザールからジエゴコスタサイドのスペースを使いますいいボール入りますよ抜けてくるさあ終了 前線からプレッシャーかけたいところですよねラッィオとしてはこのまま終わりたいところですよねそうですねもう時間が過ぎるのを待つだけですねインモービルあと少し今のは惜しいシーンでしたインモービル奪います デフリー試合終了のホイッスル1対0ラチオ勝利です接戦をものにしました結局前半のゴールが決勝点北沢さん今日の試合ですがどうご覧になりましたかラチオとしては点差だけで言うと全く余裕はなかったんですけどもゴールした後から落ち着きが見られるようになりましたよね そのまま後半を乗り切ったという感じでしょうね。